はいどクイズンジャパンゆうですはいということで皆さんはあモーニング娘。の TikTok って見てますかはいで今日ね、えー、更新された TikTok なんですけれどもまー、あ、ちゃんのねあのポスターっていうんですかね柱みたいなのの前であゆみんと福村さんがよしよししてほしいの踊ってたじゃないですかまだ見てない方はぜひね見てほしいななんて思うんですけれども 本当にね、あの、あれを見てるだけですごいうわ尊いわとうわなんか嬉しいみたいなそういう気持ちになっちゃいましたねはいでやっぱりね卒業してもまー、あ、ちゃんのことを思ってるのがねすごい伝わってきてあとあの、福村さんのブログにあったあの、まー、あ、ちゃんのねあの、ブレブレの写真みたいなやつあれもねすごいまー、あ、ちゃんらしいって思ったのとなんかすげえ待ち受けにしたいって思っちゃいましたね、はい マー、ねまあ、ちゃんといえばあのブログをねあの先日開設されてマ、えーあの、まあ、ちゃん卒コンの歌方でも言ってた通りそりブログ毎日更新しなくてごめんなさいって言ってたほどそのブログの更新苦手じゃないですかはいなんで僕自身もそれ分かってるんであのまさかねソロでブログを開設するなんてちょっと まあ、それにしてもこんなすぐ解説してくれるとは思ってなかったんですよでもああねこんなに早い段階であのブログを作ってくれてしかも投稿してくれたじゃないですかうわーこんなことを書いてくれるんだみたいな<笑>卒業してもなんかしかもタイトルにねまー、あ、ちゃんの名前を入れてたりとかなんかあのまだモーニング娘。の名残が。 少し残ってるっててるうのがなんかそれも嬉しくありそしてあのこんなにね早く更新してくれたことっていうのもすごいねありがとうって本当にあに伝えたいなと思って、えー、動画を撮りましたということでですね、えー、今回ちょっとその嬉しさで動画を撮ったのとあともう一つはですねちょっと連絡がありまして、えーまあ、この前ね出したワン・ツ、えー・スリーの動画いかがだったでしょうか えー、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか、はい、というわけで、えー、とここからですね123、えー、と, 1, 2, とあともう先に言っちゃうとワクテカとヘルプミーこちらを、ね、今後出していく予定ではあるんですけれどもそれとね合わせてあのライブの、ね、魅力っていうのにも触れていきたいなと思っててっていうのもあの、まあ、この前のね卒コン まー、あ、ちゃんの卒コンの時に実際にねモーニング娘。のライブをリアタイしてそれでそのやっぱりライブのすごさっていうのをねとても感じてまあそれ以前にもねその例えば MV リアクションした曲についてはライブ映像だとかを見てたんですけどもやっぱりその生でまあその現地にいたわけではないんですけれどもただその リアタイしてる時のそのライブの衝撃っていうのを、えー、ものすごく感じてですねでに映像になっているものよりもなんかリアルにそのライブの様子っていうのを感じ取ることができてだからそれで改めてですねその、まあ、やっぱりそのライブの魅力についても触れたね動画を出していきたいなという思いが強まったので今後、まあ、MV リアクションと合わせてですねライブ動画のリアクションとかね あと、まあ、解, 説解説というかね、まあ、感想とか、そういったそのライブ関連の動画だったり、まあ、その他にも、モーニング娘。に関する僕の感じたこととか、いろんな、ね、動画をその上げていきたいなというふうに思ってて、あの今まで以上にです、ね、バラエティーに富んだ、本当、ありとあらゆる、ね、モーニング娘。の魅力を、ね、僕の動画を通して伝えることができたらなと、そして僕自身も、ね、その魅力に触れていきたいなと。 いうふうに思っていますので、ぜひともですね、今後そういったまたね、動画が上がるのを楽しみにね、していただければなと思っておりますし、なんか途中経過とか、あと今後こんなの出そうかなとか、えー、そういったことだとか、まあくだらないこともそうなんですけど、そういったのはですね、僕あの、Twitter とかインスタもやってますので、そちらの方で、まあちょろっとつぶやいたりね、 ていこうかななんて思ってますのでぜひともそちらもねフォローしていただけたら嬉しいですというわけでここまで動画をご覧いただきましてありがとうございましたまた次に上がる動画お楽しみにそれじゃあまた次回の動画でお会いしましょう See you next time Bye bye